一瞬で完成しい。<笑>うん、はい。ちょっと歯のところ見せて。歯ができた。うん。はい。せっきらしくなりましたね。せっきらしいなった。<笑>はい、叩いて割れたところ。石で研いでます。瓦の石で研いでます。石という。岩。岩。うん。 見せて。うん、なんか大して変わってないと思う。はい。石で石でキャベツ切ってみてください。ちょっとちょっと引引いてみようか。包丁使うときと同じように片手でキャベツを押さえて。うん、そうそうそうそう。 あ切れたなんか見た目はちょっと悪いけど、うん、見栄えは悪いけど切 れ, 切, れ切れたは切れた切れたは切れたうんもっと切ってみもうもうっあ切れる切れる切れるな